さて、一番最後にお楽しみの話題として、えー、これまで HTML によりウェブページ作成がありましたね。で、JavaScript というのは、HTML の中で動作するというお話をしましただから、ウェブページの中身で JavaScript を動かして、まあ、ダイナミックなページを作ることができるんですね。えー、それをちょっとだけ見てもらいます。時間があんまりないので、ちょっとだけです、ね。いきなり最初の例題を見てみましょう。 これ全部なんですけども、え、対体 HTML、HTML、ヘッド、タイトル、メタス。これは同じですね。このスクリプトタグ。スクリプトからスクリプト終わりまでというのが、JavaScript のプログラムを入れる場所です。これはちょっと後で読みますね。で、ヘッドはボディです。で、DIV というのは、まあ何でも入るんですけども、DIV の中に、インプットタイプイコールテキスト、ID イコール ID。え、これは入力なんです。 プログラムなので、入力や出力が必要になりますけれども、そのための入力フィールドを作ること。このボタンというのは押しボタンです。ボタン ID イコール B0、オンクリックイコール小。で、プッシュ見ボタンです。じゃあ、これを動かした様子はまず見た方がいいですね。えー、それは、えー、この練習ページの中に、 こうコピーして、それから HTML の n c ージというか HTML 低いなので、ここに貼ります。えー、一通り貼りましたね。で、えー、ンを押すと、ここに入力欄とプッシュミーっていう、ここはプッシュミーですね。えー、だから入力欄とボタンが HTML によって表示されます。さて、このボタンを押すと何が起きるかというと、 えー、ここにオンクリックイコール、ショって書いてあります。このショとっていうのは何かというと、JavaScript の関数の呼び出しです。関数はここなんなので、これが実行します。この中 で, ですね、まず、ドキュメント点、ゲットエレメントバイ ID、i0 というのは、i0 っていうふうに ID の書いてある、えー、ものを持ってきます。まあ、変数も i0 になってるんですけども、わかりやすいように。この i0 は入力なんですね。で、入力テキストの えー、中に何かすることができる、えー、次は何をするかというとね、マステルランダムというのは、0から1までの範囲の乱数が出てきます。乱数に、えー、このメッセージというのは長さ4の配列なんですけども、えー、長さ4の配列なので、メッセージのレンズ4。4もかける。そうすると、えー、0以上4未満の実数ができるんですね。 それをマステンフロア切り捨て。え、整数に切り捨てると、0123のどれかと言います。この0123何かというと、0番、1番、2番、3番というふうにこの番号になってるね。で、それをナムに入れます。そして、えー、このメッセージのこのナム番目、まあ、0番目とか1番目とかを、えー、この i0.value に入れます。i0 はこの入力欄なので、この入力欄の値としてメッセージが入ります。 じゃあ、プッシュしてみましょう。アンラッキーです。ええ、こういうふうに、このプログラムはおみくじのプログラムだったわけです。もう一回押すとまた別のおみくじが引けるんですけど、それはまあ、後でやってみてください。まあ、説明は以上にありますけど、もう一回説明してあります。 演習さんですが、そのおみくじプログラムをそのまま動かした後、例えばメッセージの数を増やしたり変更してください。簡単ですね。で、何回でも押したら上がらないので、ボタンを押した回数を数えて、ええー、まあ、限定してみましょうとか。全、ま、く違う問題として、2つの入力なんかの値を読み、大きい方の値を3番目に出力する。ええー、さっき最大値ありましたね。だから、 三、えー、つフィールドが二つあって、えー、それで最大値っていうと、大きい方が出てくると、えー。こういうものもできます。で、重要なんですけども、このアイ i 0とバリューこのフィールドの値は文字列ですから、えー、文字列を数値にするのにはパースフロートを使ってくださいね。